骨盤調整講師はトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、と今日はですね、中殿筋お尻のこの辺ですね。この辺の、えー、お尻にの筋肉にアプローチして骨盤の左右の骨盤を整えていきたいと思います。骨盤のバランスを整えるエクササイズです。 調整小トレーナーナの村井由紀子です、えー、今日はですね中殿筋お尻の筋肉のこの辺ですねこの辺りの筋肉をアプローチして骨盤のバランス左右のバランスを整えるエクササイズをご紹介していきたいと思います、えー、とこのねお尻の中殿筋の筋肉が弱いと腰痛の原因になったり、えー、と股関節に負担がかかったりしますので、えー、しっかりね左右 えー、筋肉刺激していきたいと思いますそれではやっていきましょう仰向けに寝っ転がりますねで、仰向けに寝っ転がって足はなるべく大きく大きく開きますただ大きく開きすぎてでこうやって膝がね中に入っていかないように足首の真上に膝が来る範囲でなるべくかかととかかと左右に遠ざけていきましょう 足のつま先は外向けてい、きますね、はい。そしたらかかとちょっとお尻の方に近づけていただいて足首が持てれば持っていきます足首が届かなかったら手斜め下床触っていただいて結構ですで膝がねこう中に入っていかないようにそれだけしっかりと、えー、注意していきましょうはいそれでは天井を見ていきますね足首持てる方は持っていただきます 手のひら1枚分だけ床かからお尻を浮かします手のひらがねこう入りますねはいそしたらそこから息を大きく吸って吐きながらゆっくりぐーっとお尻持ち上げていきますでお尻持ち上げて一番高いところからほんのちょっと半分ぐらい下ろす感じちょっとここにね溝がある この素肩部のところ、ちょっと溝がある状態ですね。これが上げたときのマックスです。腰があまり反らないようにして、このときもちょっとチコ骨をね、ピコッと、ピコッと天井に上げるようなそんなイメージ。で、ゆっくりと下ろして、手のひら1枚分のところまで下ろしましょう。この上下を10回やっていきます。ゆっくりやっていきますね。はい、それでは行きましょう。息を大きく吸って、鼻から吐きながら、 ふーっと吐きながらゆっくりと持ち上げましょう。恥骨を持ち上げる感じです。腰を持ち上げるというよりは地骨を持ち上げましょう。で、ゆーっくり下ろします。に吐きながら持ち上げて、恥骨を天井ですよ。で、ゆっくりと下ろしましょう。3、ゆっくり持ち上げて、で、恥骨を天井。 で、ゆっくりと下ろします。4うん、骨盤底筋締めながら行きましょうか骨盤定期締めながら持ち上げてで、恥骨を天井。でゆっくりと下ろします5をゆっくり吐きながら骨盤底筋引き込みながら持ち上げて恥骨をねペコッと天井に上げる感じここはねすごく使ってますねでゆっくりと下ろします 6、ふーっと持ち上げて、地骨ぺこっと天井で、ゆっくりと下ろしましょう。7、ゆっくり持ち上げて、地骨をちょっと天井に見せますよ。で、その天井にね、ちょっと地骨持ち上げたまま、ゆっくり下ろしましょう。8、ゆっくり持ち上げて、息吐きながら。地骨天井、腰反らない。 でゆっくりと下ろします9ゆっくり持ち上げて、コ骨を天井。で、ゆっくりと下ろします。10、ゆっくり持ち上げて、コ骨を天井。で、それキープしながらゆっくりと下ろします。上でキープしますね。吐きながら骨盤底筋締めて引き込みながら持ち上げて、コ骨ちょっと天井です。 もう一回骨盤底筋ぎゅっと締めておへその下まで引き込んでいきましょう。キープで、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。お尻全部下ろして、両膝閉じてぐーっと胸に持ってきて腰しっかりとほぐしていきましょう。ふーね、ここの この辺りですね。この辺りがすごく使われているのを感じられたんじゃないかと思います。はい、そしたらね、もう1セットやっていきますね。でもう1セットは今のをもう1回繰り返していただいてもいいです。今のはね、すごくちょっと簡単だったなっていう方で、ちょっと挑戦してみたいっていう方は、えー、次のバージョンやっていきましょう。はい、それではですね、手のひら1枚分だけお尻浮かして、膝しっかりと開きますね。で、そしたら、 えー、と今度はやり方先にご説明しますね。お尻持ち上げて、で、恥骨をペコッと天井ですね。ここにちょっと溝がある感じ。ちょっとまだ溝が残ってる感じです。そこからかかとを持ち上げます。かかとを持ち上げる。ちょっとここには溝がある感じでいいですよ。で、恥骨天井で。このかかとを持ち上げたまま、ゆっくりと下ろす。で、あんまり下ろしすぎちゃうと腰に負担がかかっちゃうので、もうここから5センチ下ろして、 5センチ持ち上げて、5センチ下ろして、5センチ持ち上げてっていう感じで大丈夫です。それで繰り返していきますね。はい、それではいきましょう、えー。お尻を持ち上げてで、かかとを持ち上げて、で5センチ下ろします。さっきのがね、きつかった方は、かかとを下ろしたのまでいいですからね。今、手のひら1枚分。えー お尻が浮いている状態ですね。かかと閉じてらっしゃる、下ろしてらっしゃる方は。はい、それでは天井を向いていきましょう。息を大きく鼻から吸って、口から吐きながら骨盤底筋締めて、5センチアップ。で、チコツだけ天井に持ち上げましょう。そうするとここの中殿筋、お尻の上部のちょっと横ぐらいに力が入りますね。で、それキープでゆっくりと下ろします。 二、吐いて持ち上げて、恥骨を天井です。ゆっくりと下ろしましょう。三、吐いて持ち上げて、ゆっくりと下ろす。四、吐いて持ち上げて、ゆっくりと下ろす。五、吐いて持ち上げて、ゆっくりと下ろす。 6吐いて持ち上げて、恥骨ちょっと天井に。ゆっくりと下ろす。7吐いて持ち上げて。ゆっくりと下ろす。8吐いて持ち上げて。ゆっくりと下ろす。9吐いて持ち上げて、恥骨天井に。 ゆっくりと下ろす、10、吐いて持ち上げて、恥骨天井です。はい、ゆっくりと下ろしましょう。上でキープしますね。お尻持ち上げて、ここちょっと溝があるぐらいでいいですよ。恥骨を天井にぺこっと持ち上げましょう。骨盤底筋締めて引き込んでキープします。10、9、8、7、6、5、4、3、 2 1 0お尻全部下ろして両膝胸に抱えて左右にゴロンゴロンとしましょうはいはいいかがだったでしょうか、えー、とお尻のねこのこの辺りですねこの辺りがしっかり使えたんじゃないかと思いますはいえっ、ー、と特にね お尻がこう歩くとこうやって左右に揺れちゃう方はここの中殿筋というところが弱くてそれをほっとくとえこう押し手が揺れるので腰にね負担がかかって腰痛の原因になったりする方もすごく多いので是非ここを鍛えてヒップアップしていきましょうありがとうございました